23日昼、キンプリ、ことキング、リンチェプリンス、こと地上並冠無理番組、キング、キング、ルプリンスル。日本テレビ系が放送。キスシーンに関する話題で、平野紫陽からスタジオ爆笑の発言が飛び出した。四角キスシーン経験者の平野堂番組は、様々な検証テーマに対して芸人たちが考えた案を、 キンプリメンバーが体を張って実践するバラエティ。番組後半、タイタニックやスパイダーマンといった映画を超えるような記憶に残るキスシーンを考える企画が訪れた。検証に入っていく前に、マックの劇団一人からは、キンプリのメンバー別キスシーン経験数をまとめたパネルが、長瀬連神宮寺歌が0回、橋山騎士歌が1回の中、 平野紫耀はトップとなる3回を誇っていた。資格本当のキスなのか質問一人から印象に残るキスシーンを聞かれた平野は少女漫画の実写をやることが多くて、やっぱ普通に中とかよりかは顎に手を添えてキスしたりとか、ちょっと女性が喜びそうな、と回答。いかにもなシチュエーションのキスにファーストサマー類かは、キャー、顎食いからの と黄色い声を上げ一人はそれって下振りのやつとかもあるのと本当にキスをする撮影なのか再び尋ねた。四角大笑いでもうツッコみすると、平野は下振りを勘違いしてしまったのか、いや、下は入れてないです。と我顔で否定。持ち前の天然が炸裂した間違いにスタジオは大笑いし、ウイカに至っては立ち上がって大爆笑してしまう。 アンタッチャブル山崎博なりからは、いや、下は入れないよ。笑いディープな話じゃなくてとのツッコミが入り一人もそんなこと聞いてないよ。と即座に、ツッコミ。しかし、天然ゆえか間違いに気づかない平野は、我顔を貫き、一人の、下入れたのなんて言ってないから。というツッコミでようやく照れ笑いを浮かべたのだった。うん、調べ屋編集部玉山良太。